こんなことができるようになったんだろう、ね<笑> これか。これかもしかして。これか、これか。ああ、いった、いった、いった、いった、いった、いった、いった。いった。 Hehehehe <laughs> なるほどもうちょっと待てないか